ふわりはとんでもねえ怪物を生み出してしまったかもしれない。ふわりチャンネル。ねむいーふわりだよー。ねえ聞いてよ。あのさいつもふわりが戦うゲストのさ敵いるじゃん。実は全部ふわりが書いてるんだよ。腕。 スパイアルマンもそうだしま、クマももちろんそうだしあと最新で言うとケモミミ大好きおじさんいやさ、ふわりの絵最初の頃に比べて上手くなってんのわかるやっぱりさ絵も日々の積み重ねっていうのが成長に繋がるんだよね空手と一緒 あとさツイッターで漫画描いてんの見たふわりの意外とふわり絵心あるんだだから今日はふわりのお絵かきを発表したいと思いますパチパチパチオロチドッポねオロチドッポちゃんはね何回も見てるからわかるえー、とまずお顔は丸ハゲ かわいいお顔しています。で、目はね、ゆうじろうにやられちゃったから、片目が見えないと。ふわりが大好きな、天井天下のポーズをしてる。筋骨隆々な感じね。足も、骨前にこう進む気持ちを忘れない足ね。これ、キャンパスサイズを考えて、このスタンスです。はいおろちどっぽです ドッポちゃんですこの上腕に頭筋がポイントかなジブリ好きとしてこれはかけないといけない問題だえまずトトロの特徴はこれだねでこうこうやってこう傘をさしてるやつーはいトトロですかわいいねーはい あとねみんなふわりね自分で考えた最強のモンスターがあります今から書きます見ててねこういかに急所をこう相手につかれないかということが大事なんだでやっぱ首は太い方がいいなぜなら首はえっと顔を守る筋肉だし こうなんか太いほうがとりあえずいいんだで腕もねやっぱこう組み合ったときとか大事だから太いほうがいいんだ球場の動物で一番強い腕力を持ってるのがゴリラですこのね指の形はね後で説明させてくれ超かっこいいからもうちょっともうちょっとムキムキ感を出したいなふわりチャンネル 完成それじゃあお待ちかねフワリの考えた最強モンスターのヒロムですじゃーんその名もスパイクマンスパイクマンはこう見えて防御特化型のモンスターなんでねスパイクマンがどれだけすごいか今からふわりが説明するね副眼 360度の視野で全方向の攻撃を見ることができるどんなに速い攻撃でもスローに見えちゃうんだ顔なんで三角なのって思ったでしょ顔面への攻撃を受け流せるようにこう三角になってるのしかも先端がさカミソリの歯みたいに鋭くなってるんだ 最強の防御姿勢って何だと思う急所とか致命傷を与えられる臓器も体のさ中心にあるでしょそれを隠すためにどうする体育座りするよね体育座りこそ最強の防御態勢なんだでもさでもさ体育座りしてたら移動できないよねそんな問題を解決するのがこのアキレス腱についているジェット つまり体育座りのまままりり体の移動できますこのジェットは全方向対応でトップスピードはマッハが出るそして止まるときはきっとこうカギ爪が出てくるのアイゼンとかスパイクみたいになってて再加速からの急停止を実現してるんだよねそして一番目立つのがこのトゲー攻撃こそ最大の防御ってやつ 背中とすねとびと両腕についてて前後の攻撃に対応できるんだこのトゲはねなんとアダマンチュームでできてるんだウルバリンの爪とおそらいどんな装甲も差し貫く見てレーザーが出る穴なエヴァとかシンゴジラみたいなタイプのレーザーシュン であの時間差で爆散するやつ一番の謎不気味な V サイン両方でこうやってピース作って覗くことによって相手が次に出す技を見ることができるんだあのさじゃんけんでさこうやってあのー、こうやって覗くやつあるでしょあのこれと同じ原理今日はねふわりこの自分で考えた スパイクマンと戦いたいと思います正面にレ押すよしスパイクマン召喚じゃー<笑>よくできておりますな<笑>よし受けてみろスパイク おはやめに早めに決着つけないと危ないねまずサーチされる前にスパイクマンの指を折りますはっはっはっひるんだ隙に側面に回り込む狙うは頭でもスパイクマンは首が太くて頭も硬いから中途半端な攻撃は弾かれちゃうそう 高威力の回し蹴りの出番だね回し蹴りの軌道もいろんな種類あるけど今回は横で抱え足を取るスタンダードな回し蹴りだよ注意してほしいことは蹴ったときに構えを下げない開かない隙が生まれちゃうからねあとは軸足に重心を置くことバランスが崩れちゃうからね っすげえ さようならスパイクマン正面にレイおっすスパイクマンどうだったこんな見た目だけど意外と優しい性格をしてるんだよフワリこれからもいろんな敵と戦ってみたいなということで俺のモンスターと戦ってほしいとか 私の考えた最強の選手を見て、とかみんなのアイデア、大募集しまーす Twitter のリプライか、DM とかでデザインとか、あの文章の設定でもいいから送ってねボコボコにするからそれじゃあ、今日はここまでチャンネル登録をして、次の稽古に備えるように以上